はい、こんにちはおはようございますおは今日ご紹介させていただく商品はこれホウ、はい、さんさのんのインナーベストです。はい、ここです、ね、こここここれれね、のででですにがが入っていいかといるとと限定ーかう 来ていただくとこ こ, ここから抜けていく風が す, すーごい涼しい冷却されてるんです、ねはい、冷却されて、はい、インナーベストなんで、はい、すごいこう動きやすい、はい、でこ全然邪魔にもうきた感じがしないぐらいそう、はいはいはい、ですねはい枠ですはいでこちら、はい、税込み1595円、はい、2枚だったら保冷剤付きで販売しておりますの で, です、ねはいはい、よろしくお願いしま す, お願いします